日常運動の食ようたび今日こそ他て本日を交換しなではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートのお母さん食堂味噌チキンカツを食べたいと思います味噌カツって前になお本番名古屋で食べたことあるんですけど大体み味噌カツはプロカツの意味なんですねこれはチキンなのでまた味わいが違うのかなそれでは、ま、チャンネル登録よろしくお願いします味噌だけじゃなく なんか味噌キャッツだけじゃなくてキャベツとかパスタとかも入ってます、ね、これはお味しそうですいい残念ですねではいただきます甘辛い味噌だれがお肉野菜 パスタも全てに絡んでとっても美味しかったですもうどれ も, も相性が良かったですねお肉はバズって食べ応えもあり野菜もしっかり歯ごたえがあってパスタも程よくすることがありますそれに味噌だれが入ることによってそれぞれに甘辛さが加わってきてとっても美味しかったです味噌だれが好きな方にはぜひおすすめしたいチキンカツだと思いましたのでこちらも提出させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると全部めるお楽しみいです 次回の日本でお会いしましょう